カラオケ貸し切り風呂マイクモニターの奥にえ湯船、ね、はいということでですねもう一つおかしな温泉があるということでこちらにやってきましたじゃん見えますかはいカラオケ貸し切り風呂なんじゃそうじゃってことなので早速入ってみたいと思います何あれ <笑>やば見てくださいマイクそしてモニターの奥にえ湯船。便何、ね、<笑>これこうなってますお風呂があって洗い場もしっかりやってその奥にテレビのモニターがあってマイクがあるこれお風呂使いながらカラオケができるってことですかね やばい、ちょっと早速やってみたいと思います。 you、yeah. 1人でお風呂の中でノリノリで踊りながら歌を歌ってるところをですね知らないお客さんに見られてしまいました<笑>皆さんはこちらを利用する時には絶対に鍵を閉めてください鍵の閉め忘れにとってもとっても注意ですでこちらはですねなんかさっき親子の方に聞いたんですけど山本ン太さんとかそういう本当有名な歌手の方とかもご利用されていてここでノリノリで歌っていたそうですなので一緒の て幸せですね、皆さんもぜひ来てみてください。っていうことでまたねバイバーイ私まだあと20曲ぐらいは歌っていくんで。